たんです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート6になりますそれではご覧ください前回バリ取りまでやって筋彫りが見やすくなったのでここで一度左右対称の確認をしてみます うでしょうか。それなりにいい感じにできているとは思うのですがまだすべての作業を終わらせたわけではないのでなんとも言えませんねそれでは以前作ったプラ板を貼っていきたいと思います。 まずは削りカスをしっかり取っておきます接着剤をつける際削りカスに流れてしまったら大変ですからね。 まずはタミヤの白豚で線付けをします。 引き付けをしたら、印に頂点を合わせていきます。 ある程度固まってきたら流し込み接着剤を少しずつ流していきます。 それでは2つ目をつけていきます今思うとここは1点だけにするべきでしたここの失敗が後にへびいてくるので楽しみに待っていてください筋彫りもそうですがこの作業は半年ぶりにやっていて以前どうしていたかやってくうちに思い出しているのでここが以前見つけたやり方とは違ってしまっているんですよね。 ここでは印に合わせていってますが本来なら1枚目から寸法を2箇所以上取って合わせていく感じですここでなんとなく思い出して測ってますがもう動かなくなってきてたので少し遅かったですね。 3枚目と4枚目も貼っていきます。 貼り終わったので、次にマルモールドの方に移りたいと思います。削りカスを取ったら、プラチップを貼っていきます。使うのは、ファイ 0.9mm×2mm のプラチップです。ファイは円の直径を表すときに使う記号なので、覚えておくと便利ですよ。 まずはタミヤセメントで点付けします 位調整をする際は、面に対して垂直になるようにしていきます。飲みやセメントがある程度固まってきたら、流し込みで本付けをします。 で貼るムマは全部貼り終わったので乾燥に1日近くは置いておきます